はい。ぜひ、ご覧ください。よろしくお願いします。せーの、坂中。皆さん、こんにちは。乃木坂46の山下美月です。えー明日発売の